気持ちアゴクラン。行きましたー。どこに着いたんですか？ロゴスランドで。ロゴスランド着きましたー。お車の中で。おお、赤ちゃん。本当本当。本日はこちらで泊まります。ロゴスマークがいっぱい、かわいい。 かわいい、うん 階ですすどのー、はい、ちっ上がり、ね、上がっっ上上ててつ目おお部屋って言われたけどこれですれよ、はいれよはいはい、お願いしますテンンション上がるね早い<笑>とりあえず。<笑> すごい れできるね、これはねにもこにい し, いしかもさこの照明のさ、あのー、イルミネーションみたいな、うんうんうん、電気消したらかわいいんじゃないか、うんうん、ンタがかンタがだいぶこれ気にとる。あ揺れてるあー ほらちょっともうみんなのテンションが全然落ち着かないからさ。らやっや、ね、やちゃんありがとう可愛 い, いとこ見つけてくれて。素敵素敵。今日はこちらお貸し切りブロンしてもらってます。 あ、こんなに、あ、ええー、すごい。いい、黄色じゃない？わあ！ヒペ、ヒペアのオレンジのやつやな。ハムブロはこちら行ってきます。<笑>あ、しかも露店屋でいいよ。でもめちゃめちゃ深いわ。これ子供には。<笑>あ？そんなことない。あ。 配信中るいいいいやうう最高とやったとやってれたちから、ま、だ入ハハハハ 待てでで、はい、かか い, いたーどううす<笑>んかあーあ、っ い, いいね。<笑> お父さんと子供みたいになってる<音声>これあこれのやん。 ここにね、2回なんかそう最近そういうこといや、それでもね俺は1回目があ、これ落ちるって言うとそうそう自分とか思うやめんど い, い<笑>とりあえずやりなさいよ宿題やらんつもりやお兄ちゃんの前に座る、まずまぁ、じゃあしょ、これでやるかでも、きっぱあれだよ、宿題やらんかったら絶対後で効果する一人一人、宿題やって みんなゲームしてる間に一人やらない。この世で嫌いな。本当宿題やだったえうん学校だよ。だって学校来宿題嫌いなの。きっぺい学校好きやで。カンタも最近ね家より学校が好きらしいよ。いやいやいや家が好き。俺みんなと会えて遊べるから国語が好きかな。まあね。それは<笑>国語やめるわ。引退すつら国語。はい。みんな戦うん。ま、う、あ、んうん、自主学習。 だから、さっきから自主学習とは一応言っとるけど、何も手が動いじゃない。はい、おいで、うん、ほら見て自主学習に変わったよわかったねねえ、跳びを極めるとか言う う, うん、言うんじゃない縄跳びを苦手なら跳びを極び<笑>早くやれ夜ご飯食べに来ました。レストランです。うん まあ、バーベキューもできるんですけど私たちはレストランで夕飯を食べます、うん、かわいいここ写真撮ったりするのおい、うん、しそう、うんうん、食べましょうどうぞいただきますじゃあ か,、うん、から食べる お母さんはラム肉そうできょ<笑>、はい、うも最後までご覧くださりありがとうございました。 また高評価やコメンントチャンネル登録もありがとうございます次回の「ワンハム家族は」はロゴスランドレストラン内にある駄菓子屋さんで1人500円のお買い物に挑戦個性あふれるお買い物にみんなで大笑いロゴスランドの魅力も是非楽しみにしていてください今日の動画面白かったと思っていただけましたら高評価チャンネル登録も忘れずにお願いします またコメントもお待ちしていますそれではまた次の動画でバイバイキッペとソウタはどこかな正解はどこだよバイバイバイバ イ, バ イ, バイ最後までご視聴 ありがとうございます。